カリンちゃんついたわここが悪魔の洞窟かでも暗すぎて何がなんだかわからないなはいこれでロウソクに火をつけて何これマッチだよねおごれピアンゴチャピアンゴちょっとちょっとれちゃんバーー何チャイちゃんも歌いたいのなわけないよね、はい、早くロウソクに火をつけてはいはい今日は大事な試験なだわかってるはい スー「キャリキャリーチョコパンないたねこチャーハン」 うわここが洞窟か怖いなうん。それからカリンたちはキャンドルがあるという洞窟の奥にどんどん進んでいったんだよファイファイファイファイもうカリンちゃん面白いもうそんなこと言ってたらマグロ大魔神が来ちゃうよねだった大魔神のお尻からブリってさファイファイファ イ, ファイ 笑いぎだよ。Oh、もうマロマが読みたら、うカリンちゃんのせいだからね。あ出てくるわけないよ。もし、出てくるとしたら、らお尻からぶり、no! はい、はいわい、はいったでも、馬じゃないのあそうだだよよね。豚だよね。豚んん、いやかんちゃん今何て言ったの踊りヘップン。 あ, ああ面白かったああ面白かったああそれにしてもさ、うん、キャンドルないなないよね疲れてきたし、うん、お腹も空いたよカーリンちゃん頑張りましょうあと少しだと思うんですよじゃあとちゃんちゃん何食べてんの食べてもないよねいや、うん、食, 食べてないよね俺手に何か握ってるでしょ、うん、ああこの落った時の音は の大好きなカチカチ坊ジャーキーの音だ違いますけど僕もそんな嘘をつけるな嘘じゃないもんどんな顔して言ってるんだ嘘つき呼ばわりされて悲しい顔してるよね嘘つき顔を見せてみろわーいあザギザ顔しやがってごめんだよねじゃあさっきのカチカチ坊ジャーキー来れたら許してあげるよさっきのが最後なの、えー、もう諦めてよ な、何してんのマッチで火をつけて探すんだよ。ダメだよね。残り2本しかないんだから。じゃ洞窟の奥にあるキャンドルに火を灯すマッチがなくなっちゃうよね。1本だけあれば十分。カ、うん、んちゃん。何全然マッチ取り出せないじゃん。ね、うるさいな。はい。ああ、もう。チャーちゃんが悪いんだよ。うん。チャーちゃんが、こんな時に。 食べるから分かったよね早く見つけて先に進むよ ね, むよねあ、足に何か当たった何カリンちゃんこれかカリンちゃん本当すごいカチカチ王者駅のことになると本当すごいよねちょっといやねかいな顔負けの能力発揮しちゃうんだからちゃ い, ちゃんいやもうこのぐらいの能力ちょっとチャイちゃん何チャイちゃんなんか違う柔らかいどれちょっと踏ませてあ、本当だ柔らかいマシュマロかしらマシュマロちょっと照らしてみて、うん なんで、これ、なんだろこれ。けいちゃん。マイクロとイマジンじゃ。おお、やばい。ええ、どうしよう。よく、私のことを。知ってるね。あなたは、もう数千年前に封じ込められたはずじゃ。さよう。それなのに、どうしているんだよ。おお、おお、おお、おまったく君たちは、愉快な人。いや。 猫だねなぜあなたはいるの数年前に封じ込められたはずじゃ確かに私は4000年前ほどに封じ込められたそれなのになぜ今ああああああそれはとある魔術師の呪文で私は封印から解かれたのだええー？そんな魔術師一体誰なのん<笑>それはこいつだええー？ああ！暗くて いまいち誰のことを指してるかわからないわ私の今指している手を照らした前。えで手ってどこ胸びれのことだ胸びれって手なの、うん、って手ではないがそういうことにして先に進もうわかったわここねえ嘘でしょ